秋葉遠野家の元当主ですが仲覚悟はよくて<笑>壁をかきむしりたくなるような勘に触る寒さねどこの根血かは知りませんが私に断りもなく歩き回るなんて。 もう殺してくださいと言っているようなものよね。見れば兄さんも出かけてしまったようですし、迎えに行くついでによそ者に急を据えるとしましょうか。 はいきます。 私だけドキドキしちゃった単位はマジックサメも私からバ イ, <タッ>フバイこれならス<タッ>フこれならつかまえたわ私おとなしくしなさい<タッ>フ 私, ッフ私から言う<タ>ッフ<タ>ッいつかバイバイ すで出直し UV。 退屈な人。優劣は明らかですから、これ以上続ける必要はありません。<音楽>準備はいいですかいいぜ、簡潔に済ませよう。 い汚してくれう私からやっつしめなさいいつのこのわた私からよしてくれたらわたしからやっどうやっそれはねたしからやっつしめなさいあないとあしたがけこの はい、ね、<笑>これなら いいんじゃねえぞ。 しくしなしけけ、ね、こんな優劣を決めたところで欲しいものは何一つ手に入らない。 呆れたあなたたちこんなところで何をやっているのっアキハ様、どうして外出なさってるんですかあいえ違いますよお忙しいアキハ様のお手を煩わせないよう私たちで町の調査をしてみようと言い訳は結構ですあなたたちの役割は屋敷の管理よ それ以外の仕事は許しません。私の目を盗んで油を売っていた以上。覚悟はできているんでしょうね。オープンユアマジックサーキットいきます。ファイはい。それでは。お食べください。失礼します。お食べください。どうなんでしょう。えー、行えー。いきなり何。わ そこせのでてていっのの遊びは終わそるお待ちください。 よ, はないよそならっ やり直しやがまんなくってやろう。 やるすぎてるユウ言うまでもないことだけど二人とも言及ぐらいは覚悟しているんでしょうね。 ほんとどうしてこんなへえ面白そうオープン・ユア・マジック・ターキスはバイト休ませな私から休ませないき今組いきますそれ おけがはありませんユウビン。 しても知らないかファイおとなななななななしししくさささいーいーれさいいどかっ消えみ危ない行きままままだそそそう、ね私えー、のどうすす<笑>れ で, れ で, れでカウターやるじゃんやっ蹂躙します甘い私からげにそれって。 何どっち行きます。失礼なさい。やるじゃんこれね。 ユーウィいかがでした舞踏の稽古は始めたばかりですけどなかなかのものでしょ 物知らずなのねさてどう片付けたものでしょうかオープン湯はまじいますバイい<笑>せーのつ捕まえたよもうしますいって<笑>痛いじゃないですかまえたよ ましょうれ終わりですままでこフフッ ま, だ ま, だ ま, ま, だまだー<笑>少しだけドキドキしちゃった。 わたしから。おっ ははい、い失礼、はい、終わりですかここですやっ ます。私らはカウ<笑><笑>カウ<タ><笑>これし<だ><笑><笑><だ><笑><笑><笑>は…ありませんユーウィ そんな優劣を決めたところで欲しいものは何一つ手に入らないの、うん、覚悟はできているようね笑い話で済めばいいがなオープンユアマジックさんいきます し<笑>たおそい。<笑> えっそこもう結構蹂躙します私からやっまらやっどうあら行きますすす私やややっいますえっっききこれなら<ス>汚してくわた<ス>しから潰しみなさい<ス> 遅いま<笑><笑>せなさい<笑><笑>やるじゃん。<笑> はいきます。 回って私、いやどうはいーーこれで許してあげます滑稽ね、私こんな優劣を決めたところで。 欲しいものは何一つ手に入らない。あなたがこの寒波の元凶ですか。見たところ。暖は十分に足りているようですが。 おとなしく私の庭から去るならよし去らないのなら<笑>このありさまで己の庭とは恐れ入るよほどの大物かあるいは自らの足元が腐っていることにも気づかぬ箱入りか。 お前はどちらかな皇女ももちろん前者ですがあのあなたなぜ私を公女と違うのか血の位は優に及ばずその気品その美しさ城を預かるものでないはずがない。 どうだ俺の女になるか11人目だがお前のような女は他にいないみんな仲睦まじく過ごせるだろう結構です本気であることは伝わりましたがあいにく愛の多い男性は私の趣味ではありませんむしろ敵です 愛が多いというのなら多くの女ではなく一人の女性に向けるべきええそれができないというのなら容赦なく強制してあげましょう泣いて謝るまでたっぷりああ い, いえあなたのことではありませんが失礼 そそろそろお帰りいただけますか りませんパーフェクトタイムはマジックさファイトこれなら慎みなさい慎みなさい汚して10インチムラ私から私から慎みなさい慎みなさい汚してここで慎みなさい いきますんでなだシュッシュッシュッシュッシュ お父ん少しは掘りたくてしうりんいかがでした舞踏の稽古は始めたばかりですけどなかなかのものでしょア葉さ様、お茶の支度が整いました 今日はどちらでお休みになられますかありがとう琥珀今日は天気もいいしテラスまで持ってきてちょうだいかしこまりましたあら四季さん東屋の方でお昼寝ですか、ね、ええ私の苦労も知らないでいい気なものですけど まあいいか兄さんが元気になったのはいいことだものね昨晩の一人歩きは不問としましょう兄さんにも事情があるのでしょうしでもやっぱり首輪の一つでもつけるべきかしらご自分から危険に近づかれては私の精神が持たないしそれに 最近妙に胸騒ぎがするのよね。はあ変な虫が寄りついていなければいいのだけど。 ままだまだ顔見せにすみませんが気に入っていただけましたか